演舞開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日は違う。チャンネル登録よろしくお願いしますこちら米田コーヒーにやってみましたえっとまずはこちらのモーニングで軽く鼻ごなしですねいや、こなすってもおかしいです食ためだそれでは からいただきます卵の旨味みがしっかりあってコーヒーもすっきり派味いちごジャムの厚切りトーストも美味しくて出だしは万全ですねコーヒーはあっさりとした味わいですっきりできますね そしてイチゴジャムも甘酸っぱいパンも厚くて食べ応えがあり卵ペーストも卵の何がしっかり生きていてとっても美味しかったです前座としては申し訳ないですねそれでは続いてエッグバーガーとドミグラスバーガーがきましたどっちがエッグバーガーか、えーえー、お米のハンバーガーが大きいときにこれはちょっと予想以上ですねこれは食べ応えがありそうだそれで は, ではいただきます、えー 本当に予想以上だなうわ正直侮ってたこれはーバーガーは卵ベースと旨味は大切な卵サラダのベースにゴールよく効いていてとっても美味しかったです結構強烈にきましたねそして トミウラスバーガーもお肉が食べごたえ満点で、食べた瞬間に肉の旨味満点になっていました、うん。ソースとまま絡んで野菜のシャキシャキもあって美味しかったです。とトッポをしているうちにこちらこのヘバーナとフィッシュバーガーどっちかどっちかわかんないんですけどが来ましたね。では多分こっちがフィッシュだろうなフィッシュでタルタルのイメージで。ではこちらフィッシュバーガーいただきます。 今回は正直しくじったかもしれないなこれうわ食べきれるかぁいや食べきるんだコめンコーヒーのーバーガーは大きい時には予想以上でしたねあんなのファ、ま、ストフード店でもマクドナルドでも見たことないわちょっと正直侮っていた部分がありました心ばかりで謝罪いたします申し訳な で, で フ, ィフィッシュフィフィッシュフライの方なのですが かなりり白身だからのみがありましたねタルタルソースも多いんですけどそれに負けないそれ以上に白身魚のうまみが口の中にたたいてがきてカリッとした衣も美味しかったんですけどコウケの方はちょっとしっとりした感じでしたねもジもじゃモいものホクホクとした甘みがしっかり感じられましただってまだ終わりじゃないんですよねあっ 左がクロネージュ右がコーヒーゼリーですこんなに、うん、ちょっと間が一面見ちいます、ね、これ美味しそうなあれお米の器物のあれはと思ったらバれるかもしれませんがあれは以前食べていますのでこの時に留意をしていますというわけで今回はこのお店で太陽に締めたいと思いますではーまずはこちらクロネージュの方が違うソフトクリームからしチョコバームクーヘンなんですねでは いただきますあんなこと言っときながら結局こういうのも食べる自分っていあでも味が切り替えられたから復活だな味覚は<笑>ラストはこちらのコーヒーゼリーこれもちょっとこれやると一気に食べづらいのでこれからいただきます さすすががお店にコーヒーヒという名前が入っておりあますねゼリーの苦味がしっかりあって美味しいそれでソフトクリームと混ざるっていうのがまたいいですねオベラコーヒーのソフトクリームは全然ちょっと固めのジェラートっぽい食感なんですねそうどちらのソフトクリームもその面それが乗っていましたどちらてもそこの感じでしたねちゃんと言うこどまとめているって話ですで黒ネージュの方ですがあっというねこれそうだそうだそう ネジの方ですがチョコバームクーヘンは甘さ控えめでソフトクリームのスペラげルと、ね、うまく調和しておてましかったんですがちょっとちょっとバランスが悪かったかなと思いましたねもうちょっとバームクーヘンが多いからあるいはソフトクリームが少ないそう出ないと最後にソフトクリームだけ残っちゃうので結局ソフトクリームだけと食べるのと大差ないようなそんな気がしましたね コーヒーには牛フレッシュとかありますけどその代わりにソフトクリームを混ぜるそんな感じです<笑>そして食べ進めていくと自分の大好きなバナナが一番そこから発掘されそれがまた違った食感と甘ーを出していてコーヒーゼリーは苦みが強くてクリームと相性がチーズとっても美味しかったです。<笑>やっぱりさがこうなんかお店の名前にコーヒーが入っているようないことがありますねあのそれは関係ないかで、うんはい おむらコーヒースさんのメニューはキュウリが入っているものが多いのでサンドイッチやサラダはほとんど食べられないのですがそうですね、えーの、またこうして食べていきたいと思いますご視聴ありがとうございましたコメントしていただくと今回は採点はいたしませんどれも美味しかったので多分全部これかこれになっちゃうんですよねなのでここの採点は今回は省略させていただきますっ 最後に食べたるのはあるのでしょうが今回のイチ押しはコーヒーゼリーですねというわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブレ